一般社団法人コラボ ご存知でしょうか今ツイッターとかですね YouTube でも炎上してるというか、まあ、かなり話題になってるんですけどもまあ何があったのかっていうのをなるべく簡単に説明するとですね、えー、東京都若年支援事業っていうのがありましてこれはあの、まあ、家出した女の人とかですね DV で家にいられなくなった人とか、まあ、相談に乗ったり、えー、支援したりするっていうそういう事業で、えー、年間2600万円税金から出てるんですね。でそれで、まあ、東京都から委託を受け て一般社団法人コラボがその事業を請け負ってるんだけどもなんかお金の使い方はおかしいんじゃないかとその家でしたね少女をですねあの辺野古を 沖縄のね、辺野古に連れて行って、その基地の反対運動なんかに参加させたりとか。じゃあその交通費は実は税金から出てるんじゃないかとかね。あとなんか、車のタイヤをあの、毎年交換してるみたいな、そういうことがあの書類上は書いてあるんだけども、いや、でも車を見てみると、とてもタイヤ交換してるようには見えない。じゃあタイヤ買って、 お金ってじゃあどこに行っったのっていうことでね、まあまりにもその税金でやってる割には、会計関係がいい加減じゃないかということで、まあ、直接の、直接の原因はね、それで炎上してるわけです。で、それでですね、ただね、それだけではなかなか炎上するもんじゃないんですよ。このね、あのー、団体補助金ってね、あの国とか地方自治体とか、まあいろんなところに出てるんだけども、まあ結構いい加減なところが多いですよ。 で特にねこの相談事業だとかねあとあの広告とかねなあとはなんかこう出版物新聞なんかの購入まあそのあたりっていうのは相当いい加減なのが多くてまあ大体たたけば誇りが出ますね。 じゃあなんでね、このコラボに関しては特に炎上してるのかっていうと、まあそれは敵を作りすぎたからです。で、あの下の概要欄にね、えー、アドレスのしとくんですけども、まあ、神奈川県人権ケアセンターというか、あの自転車の方でね、うちも記事を出してます。えー、弊社の三品淳が記事を書いてまして、えー、コラボ問題、ネオ同話、東京都若年女性支援事業にマスコミが肩入れする理由っていうそういう記事出してるので、ぜひ読んでください。 でなんでねこんな二藤さんがね恨まれてねこう集中攻撃を受けることになったのかっていうとえまずこの問題の、ね、きっかけになったのがあのツイッターだとかね YouTube で「ひまそらあかね」というアカウント名で活動してる人なんだけどもまあこの人はまあゲームとかイラストとか好きな人ででその二藤さんっていうのがですねそのなんか女性蔑視だとか言ってねそのまあ女の人のなんかイラストだとかそういうものにまあクリック くり繰り返しイチャモンつけてたんですねで当然そういうのはねイラストレーターだとか漫画家の人にとってはまあ迷惑な話ですよ。でそのイラストとかね漫画が好きな人にとってはまあそれはそのね自分の好きな作品をあのイチャモンつせられたらそりゃいい気はしないですよね。だからひまそらさんだけじゃなくいろんな人が反感を持ってたんだけどもその中でひまそらさんがね東京都に情報公開請求して、えー、その。 東京都若年女性支援事業関係のまあ、書類を取り寄せて、それで調べてみたらまあいろいろおかしいぞってことになって、でそれをまあ見ていた人があそうだそうだってことになったんですね。でひまそらさんさらにあの東京都に住民監査請求をかけたんですね。これは誰でもできるんですよ。東京都の住民だったらまあとにかくちょっと税金の使い方がおかしいんで調べてくださいっていうふうにあの東京都に請求するんですね。でそういうことをやってたらですね、なんとこのニトさんがですねあの仲間を引き連れて訴えたんですよ。 空さんはねあのデマを流してるって言って名誉毀損だとか言ってね、えーあのまあ、裁判所に訴えたんだけども、まあ、それを弁護士同席でですね、えー、記者会見をやったわけですところがですねその会見でさらにですねその弁護士がですね何を思ったのかさらになんか反感を買うようなことを言ってしまったんですねそのリーガルハラスメントだとそのそのねまあ言ってみればその あの、オンブズマン団体でもないのにね、その個人がその住民監査請求するとはもう何事だみたいなそういうことを言って、いや、それの言い方はあまりにひどいんじゃないかと、住民監査請求ってそれ、あの、住民だったら誰でもできるものなんだから、まあ、そのことがハラスメントだっていうのは、それはそんな言い方はないんじゃないかっていうことで、まあ、さらに反感を買っていくわけですね。で、するとですね、あの、 この二藤さんね、えー、っとね、AV 新報でご存知ですかあの、今年、その、なんか AV でね、その AV 女優の人が出演共有されてるっていうような、まあそういうことが話題になってですね、で、アダルトビデオ協会にすごい強い規制をかけるような、そういう法律作ったんですね。だけど、まあそれもね、あの YouTube とか Twitter でも話題になったんだけども、その、アダルトビデオ協会のだとかね、 あるいはその AV 女優の人の意見なんかを聞かずにやってたんで、もうアダルトビデオ業界がすごいとばっちりを受けてる状態になって、当然その業界としてはまあそういうことを 推進した一人ででであるる二さんんののことをまあもすすごいあの恨んでるわけですだからそういう人たちもまあこの二刀さん叩きに参戦するわけです。ということでまあそのもう敵を作りまくった二刀さんはもう炎上してるとまあもともとねそんな叩けば誇りが出るようなことをやってたんでまあさらにそれで敵を作っちゃってもう大変なことになってしまってるわけですね。で自転車としてはこれネオドーワって言ってるんだけども。 なんでネオ童話なのか童話っていうのはその童話問題、童話地区の童話です。えまあ沖縄とかね、北海道の人はあまり知らないんだろうけど、あと若い人はまあ知らないと思うけども、まあ2002年度までね、童話対策事業って言って、その全国の童話地区にね、 童話地区にというよりはね童話団体にお金が出てたんですよね。でそれでまあ童話、まあ、地区を拠点としてそのまあ一応ねその自称というかまあいわゆる差別をされてる地域まあ僕はそうは思わないんだけどもそういうふうにね国が認めた地域にいろいろそ の, の箱物を作ったりするのに相当お金が出てでそれで童話団体っていうねまあ自称自称ですよそのブラクミの団体とブラックミによって構成される団体の人たちがですねもう自分たち 差別されてるんだからっていうことで、まあ、国からいろいろねあの補助金をもらったりその活動費をもらったりとかですねあとはですねまあ一番ひどいのがそのあの国税局ですね税務署がですねその税金を負け負けるとそのまあ実際まあ実際はその税務調査というのを手心を加えるとまあそういうような密約を同和団体とやってまあそしたらですねなるほどはその同和団体に入ればその税務署がこの 手加減してくれるんだと。そしたら、その、そのね、そのお仲間にね、うちの仲間に入れば、その税務署がね、手心加えてくれるぞと。その代わり、うちにちょっとその、あの、浮いた分のお金をくれないかっていうことで、そういうことでね、もう相当、あの、お金をもらったりしてる人がいて、まあ今でもそういうことをやってるわけですよ、童話関係は。で、だからネオ童話っていうのはね、その、この、この問題、このコラボの問題っていうのが、 その童話問題によく似てるんですね。で、じゃあこれからね、その、このね、コラボ問題、この東京都若年女性支援事業に関するこの問題がなぜその童話問題に似てるのかという、そういうところを三つ挙げていきますね。一つ目は、その公金や公の制度を私物化してるっていうことですね。で、この、まあ、このね、若年女性支援事業関わってる団体、コラボだけじゃないんですよ。他にあの、 えーっとね、ボンドとかですねあとパップスあと若草プロジェクトっていうそういうところにお金が出てるんだけどもところがやっぱ会計を見るとですねちょっとそのどこまでがその税金としての事業でやってるのかそれでどこからがそのね、まあ、一般社団法人だったりその団体としての事業なのかっていう切り分け が, 切り分けがちょっとわからないだからその活動内容だとかねその会計書類を見るといやこれって って、ね、その事実上自分たちの、ねえー、活動というか自分たち の, その団体の運営を税金でやっ て, やってるんじゃないかとその公金を私物化してるんじゃないかっていうところがあるんですね。 まあ、童話対策事業前世紀なんかは、もう童話団体は余裕でやってたわけですって、今でも、まあ、その一部地域では団体が補助金というのが出てて、まあ、この本チャンネルでもね、いろいろね、あったんで、まあ、本チャンネル検索していただけるといろいろ出てくるんだけども、まあ、とにかくひどいですね、その、公金の私物化っていうのは、もういい加減なことをやってます。もう今回ね、コラボが問題になったけども、まあ、これよりひどいことをやってるところありますよ。だけどですね、だけど、 次は2番目ですよ。メディアが沈黙するんですね。えー、このチャンネルでいろね。あのその童話団体だとか。まあその関係者がやってる不正なコーの使い方についてです、ね。ついてまあ、紹介してるんだけども、ま あ, あんまり話題に な, なるものってないですね。あの津市の相生町の件、なんかはまああのかなり話題になったというか。まあ実際あの。 その張本人が摘発されたんだけどもまあ、ほとんどのことはねもうメディアも無視するんですねえなんでメディアが無視するかっていうとその、まあ、まあめんどくさい問題なんですよこれがその女性支援だとかその童話に関わってもなんか差別が関わる問題っていうところがあってなんかお前がお前は差別者だみたいなね そういうふうに言われると「いやなんか自分が悪いのかな」みたいな感じになってしまうんですよね。何も知らないというかそのまあ免疫のない人はですねそうするとちょっと言い返せなくなってしまうしあと例えばねそのいやあの若い女性をね あの支援するんだと困ってる女の人を支援するん だ, するんだとかねまああるいはその差別されてる人たちを支援するんだするんだって言うとまあ何も知らないとなんかすごいいいことをやってるように見えるじゃないですかいや素晴らしい活動だって言ってねそうやって例えばそのまあ宗教団体の人だとかあるいは政治家の人だとかねまあその話を聞いて、うん、素晴らしいことをやってますねじゃあ支援しましょうって言ってやってみたらですねじゃあその後ねいざねいざそのまあお金の使い方とかし お金の使い方とか、ドロドロした実態が分かったからって言って、なかなか引っ込みがつかないわけですよ。なかなか手のひら返しできないんですよね。うん。その素晴らしい事業だって言ってしまった以上は。で、それで、そのメディア関係者なんかも肩入れする。その新聞記者なんかも、こうやって一度なんかね、あのこれは素晴らしい。 この人たちは素晴らしいことをやってるんですって言ってね、あの新聞とかテレビで紹介したりすると、まあ、その後このいうドロドロした実態が分かったとしても、なかなかね、そのメンツの問題というか手 の, 手のひら返しできないんですよね。まあその辺でメディアが沈黙するんだけども。 でも、この沈黙してしまうっていうね、最大の理由っていうのがあって、これが3つ目なんですよね。あの、批判するとですね、集団で攻撃してくるんです。で、まあ、その、童話っていうのがまさにそういうイメージというか、まあ、実際にそういうことをやってたわけです。まあ、それこそ前世紀は子供まで借り出してやってましたからね。とにかく何か批判をすれば、批判をする人がいればね、まあ、政治家とかで批判する人がいれば、その、 もう集中攻撃すると、その、もう、外戦者を押しかけて、それでもう、あいつは差別者だって言ってね、で、あの職場と、職場だとかですね、そういうところにも押しかけて、もうとにかく、その、もうターゲットになった人は、もう、会社をクビになってたり、クビになったりとかね、まあ、政治家だったら、もう、その、あの、 まあ、例えば自民党とか、自民党だったら自民党から除名されたりとか、まあそういうことがあるわけです。まあこれは今でもありますよね。えっ、ー、と、まあ、童話の頃なんかもそういうのはありまくったけども、あの、アイヌ関係でもなんかね、あの、除名された人がいるけども、とにかくこの、この福祉とか差別問題で、この、 批判するとですね、それに対して、あの、差別だって言って、集団で攻撃をかけてくる人がいるわけです。で、実際、えー、このひまそらあかねさんに対してですもん、対してでもですね、えー、そうやって、その、ニトさんが仲間を連れて集団で攻撃しようとしたんだけども、まあ、そのやり方っていうのがね、もうみんなが見えるところでやったんで、いや、まあみんなが、いや、 これは、これはないんじゃないかってなったわけです。その個人に対してで、ね、もう集団で攻撃するっていうので。ただまあ、それでも全然懲りてないですね。なんか、あの、ツイッターなんかで、例えば、その、まあ誰かがですね、このコラボの問題について、 何かしらこのいややっぱコラボやってること悪いんじゃないかと二藤さんやってることは悪いんじゃないかとで若年女性支援事情やってるねお金の団体もなんかこのお金の使い方おかしいんじゃないかって言ったらなんかですねまあ例えばそういうことをツイッターとかでつぶやいてそれがバズったりとかですねあるいはその有名人が、うん、やっぱコラボのやってることおかしいなとか言うとですねそのお仲間の人たちがですね いやこれもう僕これ今言ってることリアルな話ですよ。お仲間の人たちが例えばフェイスブックなんかのグループですね。あいつ、フェイスブックなんかのグループで、あ, のあいつがツイッターでこんなね、我々を批判してるようなことを言ってると、じゃあ攻撃対象はあいつだって言って指示を出すんですよツイ。あのフェイスブックなんかのグループで。そしたらこう、ブワーっとですね、このツイッターにですね、そのね、あのー、 あの神派がですね二頭さん周辺の進派がこうやってぶわーっってて群がってくるんですでまあなんでそういう、ね、人たちがいるのかっていうとまあ当然その二頭さんだけじゃないですからねこうやって税金の事業に関わってる人はそういう人は相当数いるのとやっぱりそのある意味信者みたいなそういう宗教メーター本当にこれはなんかあの弱者救済の事業をやってるんだっていうふうに信じ込んでる人っていうのがやっぱりそのねあのあの。あの この攻撃に加担したりしてしまってるわけです。じゃあ、これに対してね、どういうふうに対抗するのか。まあ、その方法っていうのは。動画、とかどう、どうなるんだよ、お前。無楽とか言わへんなか差別すんのか、お前、ね。ツイッターとかで、えー、攻撃されたら、ぜひね、この動画をですねこう貼りつ、貼り付いてください、タイムラインに。えっ、ー、とね、この動画の最後で一応、あの、おすすめ動画に表示しておきますんで、このショート版とですね、ロングバージョン、おすすめしとくんで、この、 このね、動画動画ど喝動画をパーッと貼り付けてください。でなんでこれをねしてほしいかって僕は考えるのかっていうとそのこういうね、あのーまあ、差別問題とかこういうもので。 審判の人っていうのが、やっぱ、どうもね、何千人何万人単位でいるっぽいんですよね、やっぱり。で、そういう人が、じゃ攻撃指令を受けて、で、ツイッターとかで、まあ、その、攻撃をしてくると。そういう、そこ、そこにですね、この童話動括を貼り付けると、まあ、そういう人たちに、こう、バーッと、ね、同時に、この、動括動画が拡散、拡散されるわけですよ。で、まあ、一部の人はね、その、じゃ攻撃に加わったつもりは、この童話動括動画を見せられて、あれ 思うわけですよまあ相当ね強く洗脳されてる人はこの動画童話童話通動画見てもおかしいことに気づかないかもしれないけども多分ねかなりの人はですねうわち ょ, ちょっと童話とかこういうねその差別問題に関わってる人ってち ょ, ちょっとやばいんじゃないかっていうふうにこれでね感づくと思うんですようんあのまあ事実ねそのそういうエセ童話っていうわけですからだからちょっと自分たちがやってることはまあ こういう人たちをやってることと同じなんじゃないかというね。まあこれはあくまで啓発のためですよ。別に僕はね、差別を推奨してるわけじゃない。ハッチ氏ってね、あの、こういう攻撃してくる人っていうのはもう弱者ともなん、何にも関係ないですから。あの、ブラ民だとかそういうの、何の関係もないですよ。だから、まあそういう人たち、そういう、まあ、いわゆるその、自分がいいことをしてるっていうふうに思ってる人たちに、思ってる人たちに、まあ自分たちのやってることはそういうことじゃないですかっていうことをちょっとね、示す。 ためとししてて、まあ、何かです、ね、攻撃を受けたらこ の, この動画あの紹介してください童話つ動画をということで今日はねコラボ問題について私の思うところちょっと簡単に説明いたしましたで是非ね下の概要欄から自転車の記事今のところ3本上がってるので ま, ま, ま, ま, またこれからねシリーズで上げていきますので是非ご覧いただければと思います